有有田田君立憲民主党の有田芳生ですもう今から二十三年前になりますけれども、百九十五年三月三十日、地下鉄サリン事件が起きて十日目に、国松隆治当時の警察庁長官、銃撃事件が発生しました、で当時からあの公安部の幹部の方々は、百二十パーセントオウム真理教の犯罪であると。 95年だけではなく、その後何年もそういう捜査を続けていらっしゃいました、しかし私はあの最近、まあ、数年前にはあるジャーナリストが本を一冊書きましたけれども、23年間、国松警察庁長官銃撃事件を捜査を続けてきた捜査第一課元刑事の原雄一さんが最近、宿命という本を出されました。 その宿命という本を読んで、もう愕然としました、えー、つまり結論から言うと、国松長官銃撃事件についてはオウム真理教の犯行ではなくて、東大卒のテロリスト、で4月で88歳になり、別の事件で無期懲役の判決を受けて、今、岐阜刑務所におりますけれども、その人物が私が国松長官銃撃事件を起こしたんだと。 供述までできている、まあ、本の中には詳細が書かれておりますけれども、銃器、弾薬の物証も追いついた、そしてまた秘密の暴露もあって、オウム真理教ではなく、この人物が実行犯なんだということがよくわかる、優れた記録なんですけれども、この本を読んでびっくりしたことは、 これだけ執念を持って捜査をされる刑事さんがいらっしゃることへの驚きでした、えー、本は原雄一さんの著作になっているんですけれども、多くの刑事さんたちがもうアメリカまで行って、取材や調査を、捜査を重ねてこられたで、こういう優れた警察官がいらっしゃる。 これ、警視庁、警察庁の公安部の方々も、優れた捜査をなさっていることは私、よく知っております、で一方で、例えば、足利事件に象徴されるような冤罪事件というのはなぜ起きるのか、であるいは私自身の経験で言えば、いわゆるヘイトスピーチのデモの現場などに行って、驚くようなことがある。 そしてまた今日の今からお聞きをしたいテーマなんですけれども、一般の警察官の中で本当にあの刑事としての資質というものを十分理解されている人がどのぐらいいるんだろうかという、そういうことを疑わざるを得ないような経験もしてまいりました。そこであの今日お聞きをしたいのは あのそういうい優れた刑事さんたちがもういっぱいいらっしゃると同時に、冤罪事件が起きるのはなぜなのか、システムなのか、個人の資質なのかま、あまあそんな単純なものではなくて、おそらくあの複合的なものであるだろうというふうふに理解しておりまして、いずれあのまとまって質問をしなければいけないというふうふに思っておりますが、今日まずお聞きをしたいのは、森友問題をきっかけとして、 政府を批判する多く の, あの市民の方々が、まあ、特にあの金曜日に官邸前で抗議行動を始めていらっしゃいます、3月12日、3月16日、で今に至るも、明日もあるでしょう、夜6時半、夜7時半から、まあ、いろんな団体があ抗議行動をやってらっしゃる。でもそこにおいて過剰な警備が どうして起きるんだろうかということをあの現場で見ておりましても疑問に思わざるを得ませんでそこであの最初にあの警察庁の方にお聞きをしたいんですけれどもあの私はあのこの官邸前の行為行動というのは当然、えー、憲法二十一条思想信条の自由集会の問題などですね、えー、憲法二十一条の一項そしてあの憲法十三条さらにはあの警察法 2 条, 項に2条2項に基づいても、やはりあの今、官邸前に行われている抗議行動に対する過剰警備ではないかというふうに思っておりますので、その観点からお話を伺いたいというふうに思います、えー、まず警察庁に伺いたいのは、警察法2条2項というのはどういう内容なんでしょうか。あの 条文と合わせて、具体的に思想っていうのか、趣旨をお話しいただきたいというふうに思います警察庁長官官房、小島審議官。警察総第22項につきましては 警察の活動は厳格に全項一項の責務の範囲に限られるべきものであって、責務の遂行にあたっては、不偏不当かつ公平、中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の監渉にわたると、その権限を乱用することがあってはならないというふうに規定をしております。でこ の, あの第二項につきましては、 警察の活動が道場第一項に定める公共の安全と秩序の維持等の責務の範囲に厳格に限られること、その責務の遂行にあたって権利を乱用してはならないこと、および不縁不当かつ公平・中正であるべきことを規定しているものと承知をしております有田芳生君。つまり、あの今お話になった条項に基づいて、ですね規制、まあ、をするときには、まずその目的が正当であること。 そしてまだその目的を達成するために、規制手段が必要な範囲のものでなければいけない、でさらには憲法十三条の比例の原則に基づくんですけれども、規制によって得られる利益と、これによって侵害される権利利益が均衡している場合にのみ認められる、こういう理解でよろしいわけですね。警察庁小島審議官 警察の警備活動につきましては、憲法及び警察に則りまして、適切に行うべく指導しているところでございます。有田芳君。ところがあの現場に行けば誰でもが分かるように、その規制が必要最小限度を超えてるというふうに思うんですよね。あの具体的にお聞きをします。国会議事堂、丸の内線の国会議事堂前を降りて、 出口を出ますと左の右の方に行けば議員会館の方に進んでいきますけれども左の方に行くと3番、4番出口がありますで3番、4番出口があってで3の方をずっと上がっていくともうすぐ目の前が官邸になっております官邸が道路の先に見えるようになってますよねで一方あの、4番の方を上がっていくと上がったところでちょうどこの国会議事堂が見えるそして左に行くと 3番を降りたときの官邸により近い方に行く、だけど、この例えば3月16日の集会があったときは、抗議が開始される前、夜の6時から7時半ごろ、つまりあの集会が始まる前なんですけれども、3番出口、上がれないんですよ、警察官の規制によって、で4番出口は上がることができる。 まあ、降りることは3番も4番も可能な、抗議が7時半から始まりまして、大体9時ぐらい一つのピークになるんですけれども、その時間帯も3番出口というのは、上っていくことは警察官によって止められているで、4番もこの時間になると止められてしまっている、でまた抗議の後半になると、大体時間から言うと、 21時から22時ぐらいなんですけれども、3番出口は上りも下りも警察官によって封じられている、4番出口も上り下り封じられている、これはちょっと行き過ぎじゃないかと判断するんですが、その根拠を教えてください警察庁小島審議官。 あの地下鉄 の, あの出口 の, あの規制について の, あのご質問でございますけれども、えーあの、先ほど申し上げましたように、警察におきましては、憲法やあの警察層にのっとりまして、えー、デモの参加者の安全を確保するためのさまざ、あ、まな警備措置というものをあの実施をしているところでございます。 であのご指摘のようなあの行動に参加される方々につきましては、特定の場所に大量されて、混雑の程度が高すぎるということになりますと、それで転倒等の事態が発生をするという恐れがございますことから、警察におきましては、鉄道事業者等と連携をいたしまして、駅出入り口周辺等において、誘導や案内を行い、そのような事態の発生の防止を図っているというところでございます有田芳生君。 あの言葉ではそうなんだけど、現実は全然違うんですよ、例えば3月16日の場合、その3番が上がれないから4番から上がった人たちが官邸方向に歩いていくと、お警察官が歩道上に鉄柵によるバリケードを作っている、あの写真も添えてありますけれども、お見ていただければ、あ一般市民、抗議に向かう人たちは、 移動できなないようになってるそしてまた歩道の進行方向と垂直となるように警察官たちが隊列を組んで、歩道上移動できないんですよ、これはあの思想心情、表現の自由を損なうことになりませんか、なんでそういう警備が行われたんですか。警察庁小島審議官 あのただいまあの申し上げたとおりでございますけれども、えー、あの多数 の, あのこのご指摘のような活動に参加された方々が、あ特定の場所に滞留をされますとお、転倒等の事態の発生を招くという恐れがございますとことからあ、特定の場所での滞留や混雑の程度が高すぎることのないようにするために、誘導や案内をさせていただいているというところでございます有田芳生君、そんなの全然現実見てない話なんですよ、現場行かれましたか 三から上がれない、四から上がって、三の方に向かっていく、でそこに警察官が全部立ちふさがってて、歩いていけないんだからで、その警察官の先には空間ができてるんですよ、空間に入れないいじゃないですか、なぜそういうことをやらなかったんですか、過剰部警備じゃないですか、これは警察庁小島審議官。 先ほど来あの申し上げておりますように、えー、この特定の場所にあの滞留をされますと、大変、あのー、転倒等の、あのー、事態が発生をするということで、えー、そこはあのー、その時のあの状況で、えー、区区ではございますけれども、あのー、ご指摘のありましたようにです、ね、あの憲法や警察庁の規定にのっとって、えーあのー、その趣旨をよく呈してです、ね、適切なあの警備をあの行っていく必要 があるとい う, ふうに考えております有田芳生君違うんですよ、3番が上がれない、だから4番から皆さんが上がって、3番の方向に歩いていったら、警察官が立ちふさがってるから、そこで止まらざるを得ないじゃないですか、その先は空間があるんですよ、そこを解放すれば、問題なくその人たちは移動することができる、滞留せざるを得ないのは、警察官が立ちはだかってるじゃないですか、これ、過剰警備でしょ。 小島審議官あの警察 の, あの警備実施につきましては、あの デ, モのデモに参加をされる方々 の, です、ね、あの安全を確保するということが、大変重要なことだと。 いうふうふに考えております。えー、従いまして、えー、あの先ほど来申し上げておりますように、まあ、特定の場所にです、ね、あの多数の方があの対応されて、えー、その混雑の程度というものがやはりあまりに高まりすぎますと、ですね転倒、えー、等の事態発生するれがあるということから、あそうならないようにです、ね、えー、あの事前に、えー、案内等々を行っているというものでございます。 有田芳生君もう一回繰り返します、警察官が歩道上に鉄柵によるバリケードを設置して、警察官が隊列組んでいるから、前に行こうとする人たちは行けないわけ、その先は空間があるんだから、解放すればもっとそんな危ない状況ないじゃないですか、もう繰り返しになりますから、次に行きますけれども、しかもですね、そういう状況になると、やはりいろんなトラブルが起きてくるんですよで、警察官の方がある女性のカバンを後ろから引っ張って、 倒れる人も出てきたあるいはある警察官の方々は、市民に対して、一般の人はデモには来ません、デモに来る人は、何なんだっていう話を、そういう教育が行われてる、行われてるかどうか、そういうことがおかしいということを教育しなきゃいけないじゃないですか、しかももっと深刻なのは、お年寄りたちもいます、子供連れのお母さんもいます、そうすると、もう子供がいるから帰ろうとしたって、帰れないんですよ。 警察官が立ちはだかってで、もっと言えば、体の調子が悪くなった人たちが医療班というところに行こうとしたって、写真で示しましたけど、バリケードを張られてるから、行けないんですよ、だからちゃんとどっかに抜けられる道っていうのは作っていかないと、逆に警察の方がトラブ ル, トラブルが起きる原因作ってるんですよ。ここういういいととがずーっと続いてる 官邸前の行為行動っていうのは、原発問題とか、さまざまな問題ありました。えー、安保法制の時にも官邸前、多くの人集まりました。でも、その時以上の異常さが今、私たちの目の前で起きてる。皆さん、行かなければこれは分かりませんよ。おかしなことが起きてるんですよ。警察官の方々、さっきも、うん、警察庁長官銃撃事件の立派な刑事さんたちのことをお伝えしましたけれども、 真面目に警備をされてるんでしょうだけど、結果的にそういう過剰警備が続いているということは、これは憲法の観点から言っても、大きな問題があると思いますが、今後、改善していただけませんか。小島審議官、時間が過ぎておりますので、お答えは簡潔に願います。 えー、あの警備自身に当たりましては、関係者の安全確保に対する配慮、人権の尊重、治療性および公平性の確保が重要だと考えておりまして、えー、関係する警察官に対して適切なあ指導、強要をしてまいりたいと、今後とも、これまで同様、今後とも適切な指導をしてまいりたいと考えております。